あ、よろしくお願いします。情報通信研究機構の村田です。聞こえますでしょうかはい、大丈夫です。あ, あの、画面も見えてますかはい、画面も見えてます。では、あの、こういうタイトルで、あの、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。それで、最初にですけども、あの、私の話は、まあ、ウェブアプリケーションの話なので、画面上にウェブのキャプチャーをベタベタ貼ってるんですが、あんまりそれで見てても面白くないかもしれないので、もし、あの、パソコン、 をお持ちで見ながらの方は、あの、この URL を実際にアクセスして、URL にアクセスして、あのアプリを見ていただいた方が分かりやすいかなと思って、さっきチャット欄にこれ全部ベタッと貼ってあります。だから話を、あの、聞きながらもしよろしかったら、実際にアプリを見てみてください。では早速ですが、あの、まず背景なんですが、えっと、この、あ, あの、プロジェクトは、えっと、2018年度から3年間、えっと、 要するに、この、許容されてる、あの、フルの機関を使わせていただいて、まあ、主に私と NII の北本さんでやってきたものです。で、その背景なんですが、その災害教育ということを考えたときに、我々はその過去の災害からいろいろ学ぶことが多いと。で、あの特に地名と災害が連動してるケースっていうのもあって、右側にあるのは、これは長野県が出してるウェブサイトから取ってきたんですが、 こういう漢字が使われている場所にはこういう災害が過去に起こったと。場合によったらこの地名によって土地の価格が変わることもあるそうで、このぐらいまあ連動していることもあるとで。さらにその古いあの事象から学ぶという意味で言うと、過去の新聞記事を見て、ここはこういうことがかつて起こったんだと、こういう水害が起こったんだというようなことから、どこであの災害が起こりやすいのかということを学ぶということも有効だと。 北本さんと何年か前に話したのは、ところが、その、古い新聞記事に出てくるのは当然古い地名だと。今には、今もうない地名だと。で、そうすると、現在の WebGIS 上で、ウェブ地図上で、どこだということを示すことができないという問題があるという話をまあしたわけです。それに対して、あの、 えー、三つの技術を融合して今回の話を進めてます。まず一つ目は、あ、これすべて後で出てくるんですが、WebGIS っていうのはそもそも時系列の可視化に弱いと。で、それが一つ目。それから二つ目は、これは私の方でやってた、過去の、えっ、ー、と、新聞記事の、えー、ごの出現頻度をスケーラブルに可視化するという技術、これ実は特許取ったんですが、そういう技術があると。で、三つ目が北本さんが、 られてたその歴史的行政区画データセットというのがあって、これを活用したいと。これ全部組み合わせると、まあ簡単に言うと過去に起こった災害が現在の地図上でどこに、どこで発生したかということはわかるよねというのでやりましょうというのがこのプロジェクトの目的です。 まあ、全体的に見るとこういう感じでして、えっと、まあ、細かいことをお話してもしょうがないんですが、歴史的先ほどの北本さんによる NII にある歴史的行政区画データセットっていうのをまずベースにあって、それをバイナリベクト ル, ル、ベクタイ ル, ル化しました。それにさらに我々のその時系列のウェブを作る技術と、あと新聞データベースを組み合わせて、この今年度歴史的災害記事情報ウェブ GIS と適当に名前つけてますが、そういうものを作りました。 で、今日は、あの、そ、その話を主にさせていただきます。でまずそのタイムラインと言われてる、言ってる、そのウェブアプリなんです。あの、JavaScript なんですが、あの、これ右上にあるの Google マップの地図ですけども、お気づきの通り、あの、Google マップっていうのは実は時間スライダーがないんですね。だから時間変化するものを表示するってことがそもそも想定されてないと。で、実はそれ以外にも多くのウェブアプリがあるんですが、まあ、ほとんどのものが、えー、タイム、 ラインを表示する機能を持ってません。そのために我々は jquery を使って右下にあるようなタイムラインツールというのを作りました。こういうものなんですが、ちょっと今デモでお見せすると、これサンプル版でデータは何も書いてなくて、えっ、ー、と、下側のタイムラインだけ見ていただきたいんですが、今これ1日分ぐらい、24時間分ぐら い, 分ぐらいの えー、タイムラインが表示されてますが、こう、ウスホイールでぐーっと動かしていくと、まあ、あっという間に1時間ぐらい。逆の方に動かしていきますと、あっという間に何ヶ月、何年というふうに、えー、ホイールだけで時間スケールを数時間とか数分とか、場合によっては数秒から数十年、数百年というような形で、えー、変化することができるとで。それに合わせて上側に出てくるデータを、えー、表示すれば、 かなり自由に時空間、時間空間をジャンプすることができるというものになります。実際にそれを JavaScript や JQuery で作って、しかもサンプルのアプリをいろいろ公開してます。例えば普通のタイムスライダー、先ほどお見せしたものや、これは日本のあの言語ですね。で色分けしたタイムスライダーとか、あと月曜日から日曜日までの曜日で分けたタイムスライダーとか、 そういうふうにいろんなものがあって、今回用意しているのは、この、えっ、ー、と、新聞記事、あ、ごめんなさい、間違えた。えっ、ー、と、北本さんが作られた歴史的協会のデータをベースに色分けしたタイムスライダーです。で、私はこのタイムラインを使って、まあ、いろんなことをやってきたんですが、もうこの辺ちょっと時間かかるので飛ばしますが、まあ、これちょっと面白いのは、えー、っと、最にウェブアプリをお見せしますが、 これは、えっと、タイムラプス画像の動画像の、えっと、アプリケーションです。で、これ動画像をこうタイムスライダーで、あの、動かすというのは全然珍しくなくて、まあ、YouTube に代表されるように、いくらでもあるわけです。でも、それは、横軸の時間方向は動画像の時間でしかなくて、このタイムラインの、あ、あの、このタイムラプス用のウェブサイトの面白いのは、横軸が動画像の時間じゃなくて、観測した時間ってことですね。 これちょうど富士山にカサゴンがかかってる時の事例なんですが、まあ、例えば11時ちょうどっていうのはこの辺だとかですね、12時になったらこうだと。動画像の何分目ではなくて、データの何分目ということができて、さらに、まあこれを、あの、時間を好きなところに動かしたり、スピードを速くしたりとか、逆回しにしたりとか、コマ送りにしたりっていうことができるというようなことです。 ま、これ事例なんですが、こういうふうに、えっ、ー、と、これはまあ、動画像の場合であの GIS ではないですが、こういう方法を使うことで時間を管理できるということになります。で、えっ、ー、と、今回使う読売新聞シームのデータベースなんですが、こういうふうに、あの、それぞれの記事がカテゴリーに分けられてます。で、さらに、そのカテゴリーに分けてると同時に、これがこの記事の面白いところなんですが、 面白いところなんですが、各記事、これ一つの記事ですが、ある記事が記事のタイトルと本文以外に、こういうあのインデックスを持っています。このインデックスは AI 的に作ったものではなくて、すべての記事をあの記者さんが、まあ、記者の OB の方が、えー、ワードを抽出したそうです。だから、精度が非常に高いと。でその中には、例えば、中野市とか品濃町とか、っていうような、あの、えっ、ー、と、地名、 市区町村名であるとか、河川とか駅の名前っていう地理情報であるとか、集中豪雨とか土砂崩れとかっていう現象であるとか、というものが入っています。これは記事の本文中に仮に出てこなくても、記者さんが関連すると思ったら、こういうワードをつけ て, てますので、非常に精度の高いものになります。でこれを使って我々は、えっと、まず、これは私の古い仕事なんですが、相馬島というアプリを作りました。これは、その、それぞれのカテゴリーごとに、 それぞれの時代でどのぐらいの記事があったかということを表しているアプリです。これが特許を取ったものなんですが、例えば1995年に事件事故っていうところに非常に記事がたくさん出ていると。で、その事件事故もカテゴリーに分かれてまして、この災害のところで非常に、えー、たくさんの記事が出ていると。で、これを先ほどのようにズームインしていくと、 1995年1月1日から2月1日まで、つまり1日ごとのになって、1月16日あたり、17日あたりから記事が突然増えているということで、これは、えー、っと、阪神大震災であるということが分かって、最後にこの記事のタイトルや本文も見れるというようなアプリケーションです。でこういうふうに、あの、事象を時間方向にカウントしてスケーラブルにすると、 長いスパンで起こった事象、短いスパンで起こった事象、いろんなものが見えてきます。例えばこれは、えっと、2001年の9月11日の南北アメリカのところの事象ですから、もちろん911です。それから、これなんか面白くて、えっと、面白いというんですかね、1995年の3月の21日あたりにあるもので、これはいわゆる地下鉄サリンになるわけです。でこの地下鉄サリンは、このスパイ冤罪というところのカテゴリーよりも、ほんの少し遅れて宗教と、 というものが、の記事が増えていると。つまり、起こった時には分からな か, ったなかったけど、数日後にこれはどうもオウム真理教があの起こしたものらしいということが分かって、カテゴリーがこう移っていくというようなことも例えば分かるわけです。でこれが前者の地下鉄サ業後者のオウム真理教ですね。で、あの、えっ、ー、と、それをまた分析すると、あの、非常に面白いことがいろいろ分かるんですが、この辺話してると時間かかるので、ちょっとスキップが で、次に、これが、あの、北本さんが元々作られてたデータベースでして、ちゃ JQuery とか、あ、ごめんなさい、あの、ジオジェイソンとかトコジェイソンで作られてる、あの、作られてた歴史的境界、えー、データベースです。で、この過去の1920年から時代を28分割にしまして、それぞれの時代の市区町村の境界線をこういうふうに表示することができるわけです。で、これはまあ、最初に我々は、あの、 えっと、バイナルベクター軽化したわけですが、いずれにしても、このデータを使うと、過去の、えっと、市区町村が分かります。で、そのバイナルベクター軽化したウェブサイトがこれです。これ先ほどのチャットに貼ったところになるので、よろしかったら見ていただけたらと思いますが、これによって、えっと、この20、28、過去の28時代区分と、それから現在ですね。現在はここにチェック入れると入るんですが、このオーバーレイができる。 で、この場合で言うと、一番これ古い時の時代の、えー、1920年から2 5 0年までの境界線が、あの、このエンジ色の線、それから黒っぽい線が現在の、えー、境界線ということになります。そうすると当然ですけども、統合統合を繰り返して、今日本は、あの、現状に至ってますので、当時は非常に小さかった区分の市区町村が、えー、だんだんだんだん一つの大きくまとまっている。一方で、この東京湾のように、埋立が進んだがために当時はなかったと。 というものが、えー、区町村分けされているというのもわかります。で、ちょっと面白い例を一つ紹介しますと、これは、ま、私、実は今、この国分自身にいるんですけども、すぐ隣の隣の秋島市です。で、これも、1920年とが紫色、それから現在が黒い太地でして、国分寺、大落、小金井、三鷹、普通、国たち、みんな、まあ、当時とほとんど変わってないんですが、 秋島市だけがこれだけ変わってる。つまり、これだけ細かい区分があった市区町村が合併して、えー、秋島市に変わったと。で、これはなぜかと、ここだけなんでこんなに、あのー、くっついたのかと。というか、当時どうしてこんなにバラバラだったのかと。むしろ、このサイズが他の市区町村もはるかに小さいのはなぜなのかと。で、それ、実は答えを私持ってませんので、どなたか教えていただきたいんですが、ちょっと調べたところ、秋島市は、実は、 ここに、これは、あの、背景を地図にせずに地形にしたものなんですが、こうするとわかるんですが、ここに、あの、河岸段丘の波形ですね。つまり、あの、段差ができてます。で、この段差によって、この秋島市は非常に美味しい水が取れるということで、非常に豊かな、えー、地域だったそうです。まあ、それがために、何か昭和かなんかの力が強くて、えー、こういうふうに細かく地区が分かれてたと。 いうふうに言われてるそうですが、秋島市のウェブ、秋島市のウェブサイトを見てもそれが書いてないので、どなたか教えていただけないかなと思って今日ご紹介しました。で、例えばこれは、えっと、1900、2001、えっと、年の、2000年間の時の市区町村で、琵琶湖に、琵琶湖というのは、えっと、エリア外、どこの、どこにも属さない場所だったんですが、えっと、2005年にはこういうふうに琵琶湖の中がブロック分けされて、それぞれの市区町村に分割されてます。 これは、こういう、あの、例がありまして、えっ、ー、と、境界を、えー、琵琶湖に関しても、多分、琵琶湖以外の、おそらく全国の、あの、湖に対して、境界をきちんと決めるということが決まったからだ、ということだそうで、そういうものも見えたりします。で、これは北本さんの方でされている、えっ、ー、と、1丁目、二丁目、3丁目、4丁目っていう順番に色を分けたら、どんなふうにブロック分けされるかというものでして、まあ、こんなこともできたりします。 で、さて、えっ、ー、と、新聞記事と今の、えっ、ー、と、境界をマッピングしないといけないとで。新聞記事は何年、何月何日にどこどこで地滑りがあった、洪水があったっていうような、こういうテーブルがあるです。一方、市区町村に関しては、例えばですが、今は ABCDC っていう名前が、昔 A 氏と B 氏と C 氏と D 氏にブロックが分かれてる。そうすると、昔 A 氏であった事象というのは、今は ABCD 氏に属するわけですで。そういうふうにして、 この場所 A 市のところで起こったもの、これは合併して ABC 市になって最後 ABCD c になるんですが、その時それぞれの時代の、例えば地滑りとか洪水とかっていう災害をカウントしていって、そのそれぞれの場所での時代ごとに何件ぐらいの事象が起こったかということを可視化するということをしました。それがこの歴史的災害記事情報ウェブです。で、例えばですが四国の例です。 これはまず四国の一番古い時代です。もう一年言いませんが、かなり古い時代で、えー、色が、あの、この右下にあるんですが災害が起こると色がつきますので、当時四国のこの50、30年間の間で災害というのはほとんど新聞記事になってないということがわかります。で、これ時代が進んでいくと、えー、だんだんこう災害の新聞記事が増えていきまして、まあ、よく見ていただくと、この境界線がだんだん統合していってるのがわかると思います。 例えば、ここ松山市なんですが、松山市は昔かなりあった。複雑っていうか、たくさんのエリアからできてたんですが、最終的には、まるっとこう大きな一つの、あの、芯になりますと。合併統合で、大きくなります。同時に、新聞記事もどんどん増えていく。で、これは、あの、災害が起こってないからではなくて、当時は地方版っていう概念がなかったっていうか、このデータベースに地方、地方版が入ってなかったので、地方の災害っていうのはほとんど、 新聞記事、あの、えっと、中央の全国紙の記事にならなかったということが分かってきました。で、一方で、例えば、これは1985年から95年の新聞記事の例で、ここに紫色で非常に大きい100件以上の、えっと、記事がある、これが先ほどお話した、えっと、はい、阪神の震災で、このアプリケーション、あの、アクセスしていれたら分かりますが、ここをクリックすると、この期間の全ての記事のタイトルだけですが、タイトルがこう表示されると。 ということで、それだとわかります。一方で、例えば、2014年の記事数で、ここに、えっと、ギフト、長野の境目に、えっと、非常に点数の多い事象が起こっています。これ、ご存知の方、おられたら、あの、よく知ってられる方で、実は、御嶽山の噴火によって、人が、ここにもありますが、58名も亡くなったということで、ここにあるように、日本における戦後最悪の火山災害だったということで、 この年、この年の間で一番このエリアでは、昨日が多かった場所ということがわかりますで。そうすると、えっ、ー、とか、他に火山災害っていうのはどんなのがあったのかって知りたくなるので、ちょっと調べてみたところ、こんな感じで、これはあの気象庁のサイトですけれども、いろいろあると。で特に、その144名もの人が亡くなった、対象15年、1926年の十勝岳の、えー、火山っていうのがあります。でそれを調べてみました。 そうすると、あ、ちなみにそれは対象デリューって呼ばれてるそうですが、調べてみたら実は や, やはり当時、これだけ大きなあの災害だったにもかかわらず、災害記事は2件しか出てないということがわかりました。一応2件あって、とかてだけのこのエリアになってますが、そういうふうに、えっと、やはり地方の記事というのはなかなか中央の、えー、新聞には載らないということがわかりました。ということで、 これ長野県の筑曲市の例なんですが、えっと、実は長野県筑曲市に関わらず多くの自治体では、その自治体における過去の災害というもののデータベースを作ってウェブで公開するケースが多いです。例えばこれ筑曲市の例で、こういうふうに1928年何年何年にどこどこでどんなことが起こったかというデータが作られてまして、えー、そこには例えば食いせげ町とか戸倉町とか八幡田村とかですね、こういうふうに地名があります。 でそれはここにマッピングしていくことができるわけですで。実際これは読める新聞のデータで見たらですね、この期間中、この、えっと、何十年の間の期間中、えー、記事は一つも出てきませんでした。ということは、えっと、やはり先ほどお話しているように、えー、大手の新聞では、えー、地域の過去の災害というのはなかなか見れないということがわかりますで。一方で、えっと、これはもう少し後ですが、えっと、1962年から75年までの間ですが、 やはり全然、えー、これ色はついてるんですが、見てみたら、これらの災害ではない、関係ない話の記事ばっかりで、やはり一つも出てこないということがわかりました。一方で、こういう地域の災害情報のデータベースっていうのは、あの、えっ、ー、と、公職地であるとか、えっ、ー、と、戸倉町であるとかっていうふうに、きちんと地名を入れてくれているものがたくさんありますので、むしろこれを可視化するべきだということが分かってきました。 さらには、えっ、ー、と、同時に、この中川とか、中沢 川, 川とか、千曲川とか、橋の名前とかですね。そういうふうに、えっ、ー、と、えー、行政協会、行政名ではなくて、行政地域名ではなくて、その、地理情報をあの使って、こう表記しているものもあるということがわかりました。このあたりはまだこれからやるところなんですが、そうすると、 今、先ほどお見せしたように、このマップのいいところの一つは、えっ、ー、と、こういう地形図を、あの、背景にすることになすこれもぜひウェブサイトをご覧になっていただくとわかる。その中に、川と流域マップがありまして、こういうふうに、それぞれの川のエリアが、こう、あの、ブロック、いわゆるポリゴンで表示されています。従いまして、例えば、先ほどの宮川っていうのがどっかにありましたが、この宮川であれば、このエリアで起こったんだということがわかりますので、 これを、えっと、やはりバイナルベットで体力化することができれば、今度新聞記事や、えっと、地域の災害データベースと、こういう、えー、河川エリアをマッピングするということができたり、あと、まあ、橋の名前であるとか、駅の名前であるとかっていう地理情報と紐付けていくことで、その地域地域の過去に起こった、えー、っと災害というものを、時代ごとに再現するということができるだろうということが分かってきました。 ということで、時間になりましたのでまとめますが、えっ、ー、と、北本さんが作った歴史的行政区画データセットというのをベースに、えー、それと新聞記事を連動させることで、えー、時代ごとにその場所で起こったえ災害というのを可視化するということに成功しました。ただ、残念ながら、えっと、大手の新聞では地方の情報というのはほとんど載ってこないということが分かってきました。ただ、それと同時に、地理情報、地形であるとか、 その他の地理情報と紐付けるということを、これからまあ、これは今後の課題なんですが、え、することで、さらに、え、単なる、えっと、行政区画以外の情報としても可視化するという可能性があるということも分かってきました。で、あと、まあ、それを、こういうアプリケーションをどう使うかということに関しては、えっと、地域災害情報教育というものをぜひやりたいな、ということで、私実はこの長野県筑馬市で a n プロジェクトというプロジェクトを、あの、 市と一緒にやってるので、その中で学校でこういうものを使って授業をしていくというようなこともできるのかなと思いました。あと技術発展はいろんな可能性があるんですが、例えばこういう地域の防災マップと今の新聞記事を連動させることで、例えばこれ水色になってるところは浸水が非常に深いと、あの浸水した時に 深, く深いところだと。これ真ん中走ってるのは実は筑摩川でして、そもそもあのおととしの台風19号でひどい目になってますので、 かなりリアリティのある話なんですが、こういうものと過去どこで災害が起こったかっていうものをマッピングするというのも災害教育に役に立つだろうと。それから、あと今実はそのプロジェクトで、ここの、あの、オーバーステというところにカメラをつけて、こう、あちらこちらをこう見るということをしています。で例えば、これ今日の朝撮って作ったんですが、こんな感じで地区間川、ちくまが、これ真ん中ちく川が流れてるんですが、こうですね。で、このカメラを右に振るとですね、そして右に振るとこんな感じ。で、橋が見る。 でさらに右に振ると、こんな感じで、えー、街の様子が見えます。さらに振ると、こんな感じで、ここに、次の橋がありますが、この橋がここに見えます。で、この橋が、何か、ここの千曲川が増水したわけですが、増水した時に、この橋の様子を見たかったら、ズームインすればいいわけで、ズームインするとこんな感じで。というような、これは AIZIOT っていう技術を使った、えっと、街の見守り技術なんですが、こういうリアルタイムの現在の状況っていうものと、過去と付き合わせていくというようなことも、 できると思っています。あと、あの、すあとちょんデータベースをせっかく作ったのに、そんな話がほとんどできなかったんですが、これもちょっと長くなるので、今日はもう、あの、活用させていただきますが、興味がある方がおられれば、コンタクトしていただければ、いろいろお見せできると思います。以上です。ありがとうございました。